はいえーと、小手手具は小、いえー、っちゃいです。あしいですねいいや、そうですあ、えー、あどうもやっのいいえー、な Возьмите. Gracias. 確かにそうです。 っきどうしてもね、の面面でになっ参考をしたくない<笑> でも、れででもいいね、うんす、うん、<笑><笑>スピードが全然人まだ4分半。 もうなんか配信遅かった ら,、ねらね、ごめんね。 これですよ、ねうん、うですもうと行かないんじゃないかななないぐらいんら<笑><ほ><笑>さっきまたッとあでも一帰っててない今、ね、いや、今パキッて行ったんれゃないですかいや今 そ, れまでそれまでは あ, あ、そうだね、うんあ。こここままで止ったのはこれだ 今いいですこれ多分全体でいいです。 そうですね、これ期間中すべて合わせてもトップツーです。うん、<笑>はい。ああ。もてな。あ、あ。で。ない。 こいつには期待したいですね、水溜りに。なんか、一番強度出た時も、確か15分とかやったんですよ。最高26ですよね。ただ、それはそんなに強度出てなかったか。そうそう、1 4分。<笑>まだ、まあ、8分ぐらいしかやってないから、もうちょっと。 すごい活躍してます、ね。 にも平均これ高度を上げるには潜在しいでだから全部の骨盤が伸びきって平均になった時に。 これからこうら、すはい。耐久してる